こんにちは上野グリーンクラブですね今日そうですねはい搬入に来てこれから仕入れをしたいと思います仕入れ、はい、今日は山層フェアといって山荘屋さんが上野グリーンクラブにお店を出してるんですよなるほど春一番の山荘まだ葉っぱのないような山荘を仕入れて小さい山野草のね こういうのを作りたいいので、はい、今日は買いに来ました、うん、結構穴場のイベントだっ て, っ, てっていうかなかなか葉っぱのない山野草売ってる人いないですから ね, うねもう買いに来る方はねプロ中のプロっていうかもう愛好家でももうすごい人ばっかりなるほど、うんはい、ちょっとその辺を教えてもらいながら一緒に見て回りたいと思、はい、はい、は行きます じゃあ端っこからっていうところで一番端っこから見ていきます、はい、これはね、うちでもありますね雪の下のすごくちっちゃいやつよくほら、こんなちっちゃい鉢入ってるでしょこれは何、ね、持ってるわこれは珍しいわ、高いもんほら、一目二千五百円だけど岩内輪です岩内輪っていうのこんなちっちゃくないんですよでさらに白花です普通はピンクですからね やっぱこれは高い、うん、ちょっとでも見てみましょうかうん、ね、だって隣500んですか2500、うん、ちょっと自信がな日陰なんですよこの植物う岩うちっていうのはね高山性のものなんでうちなんかだと日陰に置かないといけないんだけどでも岩鏡よりは育てやすい岩うちだから、うん、ちょっと買ってみてどうなるかすか<笑> どうなんかやってみましょう。はい、と今タネちゃんが言った種っのあのねはいタネ田さんです ね,、はいあのー、いいすねそううちの近所なんで一緒に見に来ましたこれね猫のメソっていうのがあるんですけどそれのちっちゃいやつ本当はもっとこんな大きいんだよ。あのの野生のやつ、普通に そうだな、この辺だと多摩の方行くと生えてるのは何かあっ見たんだけどこれはそれの一番ちっちゃいやつで私もよく買いますうそうかわいいの鼻花猫のメソ」っつってう ん, となんで猫のメソっていうかこの花かな咲かないと分かんないけどね猫の目みたいな花が咲くんで派手な花じゃないですよこれがつぼみです、うん、つぼみなの 白, い白っぽい花ですけどね、うん これはね横にこう増えるんで溶けなければ大丈夫。どれがいい？土はカヌマ。ほとんどあの再野草の方はカヌマ使えますけどカヌマの方が根がこうあの閉まらないので分けやすいから。赤玉でもいい。私らは赤玉で植え替えます。そうすると締まって伸びなくなるんです。 最悪の方は全部ほらポットで売ってるから増えたら割るからそれで買うのですん。選びます。これが意外としまってる触ってね。硬い方がいいんだよ。ふにゃふにゃしてるってのは要するに日が当たってなくて間延びしたってことだから触って方もが花可愛いんです。<笑>で、これはよくあるアルメディアでしょ。この辺はね。ちょっとね。大きくなっちゃう。種類だから。 うん、これはあれでしょクリスマスロージュ不入りのね綺麗だよねでもね、これがよくわかんないんだよねこれこれ、うん、ロサーサになりそうだよねナギイカだナギイカだこっちの方はほらいっぱい子供が、うん、下から多分生えてくるタイプなんですよね、うん、こういう実がつくんだよねオスメスないのかな こ, 臭いの<笑>ここにねよく見るとほらお花咲いてるでしょ だっっってて植物がががあって葉葉のの上上にに実実、ねうん、から葉っぱをイカダみたいいにに考えてその上に花がつくな、うんででです木です、ね、木ですこれはだかや木木ここは木もいっぱい持ってくるからここのうちは。<笑> こういう変なものがね、絶対盆栽屋さんでは売ってないものがあるから面白いですよ。れ作ってみると<笑>、うん、私は。ますごく楽しい。こういうもあみもですね。だからここら辺から見ないとめこれは雰囲気でしょ？これはよく吸ってるのね。でこれは雰囲気でしょ？この宮崎列島は一体なんかあるのかな？島田一号。ちっちゃいのかな？バカにちっちゃくないかい？<笑> 宮山霧島でも。樹越さん。はい、あの島田一号っていうのは小さいです。八つぶん。八つぶさん。さ ん,、うんさ ん, さん。じゃあ、もともとの、あの、なんだ。三山霧島と米つつと交配したものをま、うんほうほう。また巻いて。うん、あの品の世界に島田慎太郎っていう有名な山荘家がいらっしゃったんですよ。こ、うんうん、の人が作ったものです。へー有名なもんですよ。馬鹿に小さいから。 これは三つしかない。あ、これしかないねほ。ほう、ほう、ほう、ほう、これは。れはの<笑>まあ、宮山霧島としては、これが一番今でも人気があって。上手そうだよまあ、これをもとにして、またまえ、まて、なんか作ってる、作った品種がありますわ、ね。あの、ね、これが原種みたいな感じ。え、は、え、い。覚えた、米つつじ。<笑>つつじ<笑>宮山霧島と米つつじの交配種ちなみ。 この何々かだっけ。うん ここに実がつくけどオスメスがあるんですか？やっぱりあのー、るんだけどこの今私出回ってる品種は良性化といって一株で実がつくのね。じゃあ、ここ今お花ついてます？よ ね, ねこれほっといても実つきますよこれは。ほっといオスメスが別にあるんですよ、ね。普通あるよね、はい。これは良性化であのー、これで一本で実がつきます何もしなくこれは寒がりますなんか？いやもういくけけ マ, マイナス三十度までいってる。<笑>あ本当？なんとなくほら金銭みたいなねい感じがする。から。 ににも暑さにも丈夫だは、ね、あーなんかあの地中海のなんか今物騒なシリアとかのあのたりに地中海沿岸のこう岩山に生えてるとかっていうあそうなのこれ野生にあるんだ乾燥にも強いし全く日陰でも強いとかなんかんでも見たこと言ってますよす<笑>増えた ほ, ら ほ, らほらほら「やつぶさ蓮んをほら蓮んの姫が気楽会で話題になったろう昨日これだよ 多分、同じだたぶんこれやつぶさんの多分ね蓮魚ってもっとね長いんだよ、ね、この間が、はい、ここまで出てるからこれを刺して作る、はい、ということでこれはお買い。です<笑>こういうのはこういうとこじゃないと3かんない。<笑>普通の人は扱わんのこれは漫作のね冬にこれ花も終わっちゃってる、ね、あ終わったからそうなってるの か,、うん、かそうかそうかなんか変わったもん探しに来たんですけどこれがこれ珍しい。 <笑>これは日本でほら売っちゃいけないほらヤドリコケ モ, モの移動禁止植物の。ただこれはその台湾産で台湾ヤドリコケ モ, モと言って、ほとんど日本のものと変わらないんだけども、これは大丈夫なの売、うん、ってもいいんだ。うん、<笑>日本のヤドリコケモモ も, もう絶対移動禁止。ヤドリコケモモっていうのはヤりリ菌なの？あの。まあ ななんだよね。あの地面にに生えれくて木やっぱり。う<笑> まあ、みは食べ、昔食べたとかいう話だよね。あ、そう、うん、食べれるんだ。うん、ただ、あの、寒さにも強いしね、これね。へえ、そうなの。台湾産って、ほら、あれだけど。こっても、なんともないですよ、ね。ええ、新潟の人がいいんだから。間違いないね。マイナス二三度、五度ぐらいまでいいじゃないかな。うちは、うちのあれでも大丈夫か。うん、まあ、ビール。マイナカンカン出るだとちょっと焼けると思います。あ、そっ か, っか、ね。そっち系ね。そうだよね。ね まあ木は、まあ、ここを見てない、まあ、梅鉢草だ。これね、すっごい可愛い花咲くんだけどさ、なくなって復活してってやつで。梅鉢草。あ、万代草でしょ。梅鉢あ、梅鉢草ね、梅鉢万代草。うん、これこれ丈夫だけどさ、売り切っちゃう。なくなっちゃう。これいいよ。可愛い花咲くんだよね。梅鉢草みたいな花の多肉植物。細葉ヒナ薄雪草。薄雪草か。 きれいだけどな、これもあれなんだよな。高山植物だ高、ね、山植物だからね。そ れ, はそれなりのちょっと。わさび。わさびがある。ね、うん、えー。南京七カマドがある、うん。昔いっぱいあったけどな。えー、最近見ないね。一株ぐらい山登って来たんですよ。よああ、そう。これでもやご枝で増えるよね。差し木もできるし、利子貝で外しもできるし、上手なもんです。 これいいんだよ、うん。ちっちゃくてもね花咲いてね見つくんだよ七か窓はさ軟禁じゃないとあんまり大きくしないとつかないけど軟禁ってつくといい、うんうん、これはあの盆栽の添えに使うのにはいい、うん、葉っぱが可愛いんだよ。 はいはいありがとうございます。はい、これ、あのーなんだっけ うん、しとるんですか？養生のね。うん、そう。日本のじゃないんだけど、やたら咲くんで、<笑>真冬に炭で咲かないじゃんあんまり。で、うん、一回飾った。まあフランドとかどっかだと、うん、真冬でも本当咲いてますよね、うんうん。結構増えんだよ。うん、こういうところは取っちゃっていいんですか？うん あ, あ、これは取っちゃうけど、あのね、葉っぱの先っちょで増えるんじゃなかったっけ、これ。変な増え方がすぐなの。本当増こういうロゼット状の時に、うん、冬冬がこのロゼット状の葉っぱをバラバラにするの、うんここでね。バラバラにして刺すと、全部刺します。そういうこと。だから葉っぱがね、こういうふうにくっついてると、この辺からの子供ができてくるじゃ ん,、うん。葉っぱの周りにばあって。昔は冬仕事によくやったでし<笑> 薄い基礎は難しいから、抜いて、これは抜いて。まあ、しょう、ちょっとね、少女袴の中でも珍しいね、つく少女バカマのハルカノコという品種で。花にね、こう絞りの方、点々の模様が入るんですよね。花、え、に、ー、つくの、えー。花にね、葉っぱもちょっとこんな。点々の。病気の。いや、病気のこういう<笑>。絞りが入るっていう珍しい種類だよね、えー。ハルカノコさすが三千 円, 円。そうか。ひねりロード。 これはあれじゃないかな。貴船じゃないよね、よねうん、このあれは。貴船、ね、よりもちょっと細いよね、葉っぱがねド。そう、ほら、うちでほら、売、うん、って。貴船だったら五千、うん、で。そうだよね、貴<笑>船だったら、うん、姫ではある、ね。そその間、貴船が売ったら、俺、日経すぐで買っちゃう。これ、何、ドライバイいって <タッ><タッ>ドラバだからやっぱりなるほどうしてしょ。うん よく知ってね。でもちょっとこれ分けたら こ, これも咲きそうだね。この辺だってほら他系じゃ、他肉検査だね。他肉っぽいこれ。触ってほら。これね、あれなんだよ。よ洋物の名前じゃなくて、和物の名前にしないと展示会で使えないんだよ。ワ、う、メ、んえーねね、がついてんですよ、うん。ほんとね、なんかワメがついてるんだよね、タッ、うん、これいいわよ。時輪がなくった。今あんまり経由ないけど、えー、これね、うん すっごい綺麗な花咲くんだよで、谷組の仲間みたいなもんだから こ, これ一個ずつ外して刺し目で振るで、うんうん、あじゃあもうちょっとこれ見たい、こうかなこれこれいいですようん、こうってしまあ、あんま関係ないねだってこの状態から分けちゃうからけう、うん、これで三四個分けられるでしょうん。これ大イモンジソーナチ、うん 古葉大文字草の要するに屋久島と同じくらいだけどでもまあ本 土, で本土では一番ちっちゃい大文字草でほとんど大きさはここから成長しないです花は白丈夫ですよこれ意外と丈夫大文字草は春だから三つ半刻があった入りは花は同じだから。 ワヒメハルリンド ウ, リンドウかわいいからこれはほら種で生えてきたのがかわいいこれねこれね一年草なの、うん、リンドウに見えないでしょここが開いてきてリンドウの花がぶわって咲いて種が飛んであちこちから生えてくるんだけど本体はねなくなっちゃうのうちだとねダメよあのね おじさんがねみんな引っ込んでしてしゃうの、ね、よ草取るおじさんがいるじゃないか<笑>だから保護しないと時々ここからずっと草取っててさ盆栽に生えやすいんですよんなんか生えたらみんなのイて捨てちゃうじゃなからあた夕張タンポコあったありましたゲットですこれほら葉っぱのちっちゃいやつねそうそうそうそう これをまじ下に入てやむらっちゃじくっついたでんで、ね、す。情報量がはいよく知ってますはい、お話聞こえよくてずっとこれくっついてあるて<笑>小さくなるのだけ、えー、知らないからさああ説明してくれちくっついて る, るて今下で見つけたんですかそうですよある<笑>じゃないんですかあ、ほんとちっちゃいのあった隠しといてあんですよ これシロでしょう。白花弱いんだ。ンださっきのやつのが自然だねこれもしかしてワイカー入ってるかもしれない虫、えー、取りすみれこれは日本のかなコキンと一緒さっきの洋物これ日本さ虫、うん、取りすみコキンしかないそうですか<笑>でもこれはちょっとねえー、と下にあったんですよ、うん 下, はいうん、下に、うん この千島丸葉柳っていうのがね、可愛 い, いし、これ<笑>これは木ですねうん、これは 木, 木だけどちょ久しぶりに買ってみようかな意外とちょっと葉っぱ丸くて可愛いんですよ山に取らんから、ね、これ一個残し て, て全部買うと思う、ね、これちょっと 屋、ま、久、あ、島書体草、草の書は書くねで、帯は帯ですね。えっ、ー、と筆の元を縛る草。昔こう筆を作るときに元をキュウって縛るときにこれ結構硬いんで、屋久島じゃないやつはこんなに長いの。山に生えててそれぱさっと切ってくっで、ね、書く。筆の帯って書く。書く時の帯って書くんですよ。屋久島は珍しい。うん 短い。こうん、が深いう。僕ばっかりだなぁなんか。そう奥深いんですよ、ね。知らないものばかり。そうなんです<笑>だから<笑>だから。だか面白い。詐欺そう。え野生野生種野生種なんてあるんだ。うーん何にもな、ね、い、うんうん。ねえねえ<笑>中越さん、はい、野生種ってこれ何級入ってるの。それ三 3級、違うの野生種と野生種じゃないかもんね、まあ、みんな野生種なんですけど、本当はそれは本当に野生のサギソウを採集してそれ分給で増やしたものですね花があの出回ってるやつとはちょっと違う花違う花が、はい、同じだけど、結局はちょっと違うサギソウの球根に買ってきたって言われたけど なしからこれ買って旧ならは多分出てもないみんなも植えちゃってるってそうでしょう。遅いよねうん。思った2のいっぱいになっちゃう7箱あってちょっとだけ残しといてもらっあ残します残しますじゃあこのくらいでいい見に来るってお客さんがあ、これねはいあ、はい、はい、破れがしてもいでもこれ出る前に植え替えるからねこれいいんだよ すごいんだよこれこココ。コタヌキラ。タヌ キ, タヌキの尻尾みたいな方が好き。これがさっきはねあの花猫のメソ、これ猫のメソです。ここに花が付いてます。これも結構意外性あって花が。これいいですねなんか。面白いです。本<笑>当あのあるとこは雑草のように生えてますよこれは。うん ついて来れるり<笑>、はい、いい<笑>ののんど う, う, う,、うんね、う, ういう色してるってこう伸びて。 崖にぶら下がって、林道の花が咲いて、その後赤い実がなるんです。えー、これとんだ。そ う, う。これとんの。そうそうそう、ぶら下がるんですよ、崖からびよーって。こんな実。そうそうそう。こんなすてぶら下がるんです。ここええー、素敵だ。 だから、うん、展示会の時にちょっと高いところに置い て,、うんえー、ってぶら下げて赤い実、れ花を、ねうん、3鉢1千0 0円ですすかははい、いいててくねこここ、ね、変ななののがが多んでよよ箱根え、っあるのマイズルソじゃなくてコマイズルソ白身コマイズルよっあこれは珍しい こず<笑>何ももわからないですかあかないですいいいいい違うううここここれれれれがんだよこれはこれすごいジョブなのののちちちちちっっっゃいでしょちつぼすみれっててはは近所にも生えたけどちっちゃいんです。えー これはな、はい、思ったの思ったの、はい、これはいいこれ可愛 い, い本当可愛い絶対可愛 い, い, い<笑>あこれね前も見たんだよね<笑> タ, ンポポのタンポポのような花が咲くんじゃないかなこれ挿し芽だね多分ね<笑>タンポポのような花はタンポポでもないの多分タンポポじゃないと思う<笑>あのつるみたいにこう増えると思ったうんあるあるこれみんな折り方ある、うん おお疲疲れれ様様ででしたお疲れ様です ど, どうでした いやーあの、ね、もっと量があるかなとちょっと期待したんだけどちょっと少なかったんですけどでもちょっと変わったもの、はい、これ前から見たことあるんだけどとうとう手を出してしまいましたしね、うん、はいはいなんか説明聞いてたら<笑>うんいけそうな、うん、中越のおじちゃんが<笑><ほ><笑>すごい丈夫だと言ったので、はい、刺し目をしましょうわかりました、はい、で今日買ったものたちを、まあ、これから実験と研究を重ね、はい、商品化していこうという。 まあ大量にもなる。そうですね。大体ね、うん、すぐ使えるのもありますけど、うん、どっちにしろ一ヶ月先にならないと葉っぱがない、うんうん。なので、まあその様子もまた動画でお伝えできるのかな。一年後？一年後じゃない。一ヶ月後。一ヶ月後。一ヶ月後なんで、<笑>うん、あの写真はあの撮りますよ。わかりました。撮ります。でまたこれの様子も。 はい、野草の世界は正直僕はあんまりよくわかんないですけどす、ね、これから勉強して手を出していきたいなと思います。うん、う結構あの盆栽の脇に置く草ですからね、面白いの、ね、であってもね、はい、いいと思います、ねはい。はい。というわけで、えーえー、今日は仕 入, れ、はい、<笑>仕入れでした。はい、ありがとうございます、はい。ありがとうございました。はい